なかなかすっきりとは歩けないそんな時に納得のいかない死に方をした人が身近にいるとなかなか治らないとしさんに言っていただきましたそして先週の紹介議で誤診で亡くなった父と麻酔事故で亡くなった姉のことを伝えセッションで私の体から出して楽にしていただきました すると頭痛がなくなり肩が軽くなりましたですがその後からこの一週間もう一人無念の亡くなり方をした友人のことが頭から離れませんでした彼女とは中学の頃からの親友で結婚後も夜中に長電話するほどの仲でした お互いに奔放な旦那さんの行動に泣かされていました彼女の夫はついに職場のお金を横領してしまい彼女にその穴埋めを懇願して喧嘩になりその夫に殺されてしまいました私は当時彼女から相談を受けていたのに助けられなかった自分を責め続けました今日たけしさんに 亡くなった方がついてるよ。その人の後悔をとって楽にしてあげるよ」とセッションしていただきました胸の真ん中あたりか引っ張られ喉に引っかかり首が締め付けられるように感じ背中に向かって何かがポーンと取れました友人の霊がついたみどりさんの手はバタバタと魚のように暴れていました たけしさんが「とれたお友達に何か言ってあげて」と言われてバタバタする腕に向かって「ありがとうね」「楽になって」と素直に言えました涙が出ました亡くなって11年も苦しかったんだろうなぁと思いましたこれで足も楽になるよとたけしさんに言われて 本当に嬉しかったです。「親友の彼女が楽になってくれたと思うと心の中の氷がスッと溶けた思いです」「今日の帰り道足取りの軽いことこれで明日からまた頑張れそうです」「本当にたけしさんはすごいしお優しいです」「こうやって謎の難病の原因を一つずつ丁寧にとっていただけるのが」 最高の幸せと感じています。